ちっちゃい差別とかは結構感じながら生きてたか な, なめっちゃ聞き覚えのあるくしゃみが聞こえてフライトまさかの席隣でマジで簡単に言うと無人コンビニみたいなイメージなんですけどモ イ, さみいな イ, などイ皆さんおはようございますこんにちはこんばんはジョーチュンです今回も ゲストに来てもらっています。えー、今回のゲストはですね、えー、前回ゲストに来てくれたマサト君が、えっと、一緒に会社を立ち上げて、一緒に会社を、えっと、経営している、えジュン君です。この間、あのー、マサト君との話で、一回話に出てきたジュン君です。えジュン君は、韓国人として、在日韓国人として、日本で、えっと、生まれ育ったんだよね。そうです。ジュン君もだから、すごくいろんな、もう本当に日本人の中でもむ、えー、ごめんなさい、日本人じゃないんだよね。 えっと、なんていうの、日本にはなかなかいない、えっと珍しい経歴を持った。あのー、人なので、ちょっと本当に今回も面白い話が聞けるんじゃないかと思って、僕もワクワクしています。<音楽>えー、っと、じゅんくんの自己紹介お願いします。はい、えっと、おおとりじゅんと申します。僕はそうですね、えっと、じ九歳まで日本にいて、兵庫県で。 生まれ育ったんですけど、うん、15の時から神奈川に引っ越して、で、ね、18、高校卒業するまで日本にいて、うん、で、そこから海外に出て、今に至るみたいな感じなんですけど、うんうん、当時はそうですね、ずっと学生時代はサッカーばっかやってて。うんうん、えぇ、ー、俺と一緒だ。そ う, そうです、そうです。まあ似たような雰囲気があるからね。確かに。<笑><笑>ずっとサッカーばっかやってて、うんうんうん、で、海外に出たいって思ったのが、 ほんと勉強ずっとしてこなくて、うん、でバイトばっかしててさのサッカーと一緒に、うん、でまず第一の理由がそこで一緒に働いてた大学生の先輩が、うん、ポンコツばっかだったんですよあそうなんだ一緒にバイトしてたそう、うん、で絶対こうなりたくねえって思って、うんうんうんうん、もうなんかその時に自分の中で日本の大学がシャットダウンあそうなんだ、うんうんうん、で, そうで高校2年生の夏休みに、うん 本屋さんに行って、うん、なんかないかなと思って、うんうんうん、パッて目に入ったのが中国語の本だったんですよへで中国語の本が目に入って手に取ってみたんだけど、うんうん、漢字はわかるけど読めねえっていうところにイライラして、うんうんうん、かムカつくわみたいなしょうみたいなになってでそっからなんか中国語に入り込んじゃってへ高校生ねそうでああもう俺大学行かなくてもう中国行きたいってなっちゃってその時に高校生の時に高校2度の、ね、時かな、うん そこからもうずっと中国語ばっかりやってて、えー、みんながだから受験勉強してる中めっちゃバカにされながらお前何 し, 何してんのえ中国の勉強してたんですよ一人でなんかニーハオから始めて<笑>、えークで書いたりとかしてやっててで高校卒業してバイトもうちょっとやってお金貯めて、うん、上海留学して、えー、中国勉強叶えたんだそうそこで叶えてなるほどやっと上海に着けたんだけど、うん、行ってみたところ、うん、俺が勉強してたものって全然通じなくてえそうなの 単語単語わかるけど、話とか全然できない、うん、なるほどね。最初に行った時に、あのー、そこの大学、行った大学のボランティアみたいな活動をしている外人が迎えに来てくれて、うんうんうん、黒人の子だったんですよ。うん、アフリカの子、うんうん。今でも連絡取るんですけど。うん、あ、そうなんだ。そうなんえ、彼は中 国, 語、うん、中国語を話すんだよね。そうそうそう。うん、彼は結構前から中国に住んでて。うん、でめっちゃ中国語うまくて、えー、もうなんか腹立って俺そこに。うん いい子なんだけど、なんで全然人種が違うやつなのに俺よりできるんだみたいな見た目からしたらこっちの方が違うん<笑>俺めっちゃできそうだからみたいななってそっから中国留学のめり込んで大体1年間ぐらい、えー、上海で上海で、うん、でも半年5か月ぐらいワンセメスター終わったらある程度もうできるようになったんですよ、うん、あそうなんだ、えー、でその後残りのセメスターと残りの期間は なんか中国いろんな全国回ったりとか、うん、あといろんなバイトそこでもさせてもらってて、うん、日本の時から結構バイトはしてて何、うん、だろうな何でもやったっていうよりはそんな感じになるんですけ、うん、ど飲食もやったしなななんか倉庫もそれこそ、ね、梱包して出すとかめっちゃ重いもん運んでとかもやったしあと買いたいとかもやったしお金貯めるなら何でもやりますん、ね、で中国終わってでその次に 英語を学びに行きたいなって思ったんですけど、うん、その理由がうんとね中国語を話せる子たち外人とはコミュニケーションが取れるんだけど、うん、中国に来たばっかりの外人と話せないっていうのにまた気づいちゃってそこで逆に中国語が今できた中で段階 で, 段階でそう中国語ができない人とコミュニケーションが取れないと そ, うそこに対しても俺なんか、うん、なんだろうな日本に住んでる 時から韓国語はできるっていうところもあってねそうんうん、両親のおかげ で,、ね そ, かげでうんうん、そこに対して俺は自分の中である程度なんだろう多様性っていうより柔軟な対応ができる人って思い込んだ、うんうんうん、ただ英語ができないっていうところでそこの壁にぶち当たってであの話したかったやつもいたのにみたいな、うん、で英語学びたいなと思って、うん、とりあえずお金貯めようと思って日本にもう一回帰って、うんうん、1年間日本で働いて、うん、お金を貯めて。 で、フィリピンのマニラに行ったんですよねへ、えー、その時は何歳 ?20 中盤ぐらい な, なるほどねかな、うん、でフィリピンのマニラにした理由は最初イギリスとかアメリカとか、うん、やっぱ考えてた英語と言えばねそうそ う, そう英語と言え ば, 言えば、うん、ブリティッシュかアメリカどっちにしようみたいなああああああああただそれどころじゃなかったからああレベルがああレベルもあの低いしああかつお金もかかると、うん で、まああるあるの東南アジアで学びましょう、うん。でも俺、セブは絶対嫌で、うん。日本人、韓国人いっぱいいるし、な、うんなら中国人もいっぱいいるし、うん、もうそこで絡みたくなかったんですよ。うん、中国にいた時も俺、日本人には韓国人の振りして、韓国人には日本人の振りして、えー、もう徹底してて。カメレオンだ。そう。もう絶対俺は、なんか、あなたたちと言葉通じません。みたいなすげえ。ニハオです、みたいな。すげえ。かっこいい。で、そう、マニラ選んだ理由もそれが結構理由で、マニラは、 まあ、首都圏だから面白い人たしいっぱいいるよねっていうところもあるし働いてる人 で,、うん、でコネクション作りたいなっていうのもあったしセブンに行ったら遊んじゃうなっていうのもあって、うんね、海もあるしそうだ、ね、人もなんかいっぱいワンサーがいるし、ね、で結局そのなんだろう考えは正解だったんですよね、うん、マニラに行っていろいろ学べたしできたし知り合えたし、うん、面白いことも見れたし、うん、で終わった後に うん、とじゃあ英語学べましたと。その次何しようと思ってた時に自分の中でなんかプログラミングやりたいなと思い出してて。うん、で、当時から、えっと、プログラミングを学びになんかドイツに来たかったんですよね、当時から。えー、なんでドイツだったの、えっとね、それドイツだった理由は上海で留学した時に、うん、クラスメートにオーストリアだったりドイツだったりいろん な, なんだろうこっちのクラスメートがいっぱいいたの、うんで。そこで接してる中ですごいなんか楽だった。 なるほどね、ネットによく書いてるじゃないですか日本人とドイツ人によく似てる、うん、そことはなんか置いといて本当に自分が感じてなんかやりやすそうだなって何かをするにはなるほどなるほどで当時からそ う, そういう考えはあったんだけどプログラミング学校、まあ、日本でいう専門学校みたいなを、うんうん、探してて、うん、でドイツ人オーストリア人友達いっぱい聞いて、うん、俺こういうのしたいんだけどないかみたいな、うんうん、そしたら教育システムが違うからそもそもねえと、うんうん、っていう話であそうかみたいなでそこで一回折れたんですよね、うん でヨーロッパ行き諦めて、で、えっと、まあ、いろいろなんやかんやしてるうちに、えっと、中国の深センっていう街に、うんえっと、出向してくれないかっていうオファーを頂 い, いて、えー、あの日系企業だったんですけど、うん、日系企業で、上海にオフィスあるけど、深、うん、センにないんですよね、うんうん、もう本当なんもない、オフィスもないし、うん、もうなんかゼロみたい な, なるほど、ね、とりあえず行ってきてくださいみたいな感じで、えー、僕はそれめっちゃ面白いなと思って。うん かつ、深センに行ったらプログラミング学校絶対あるんですよ。深センってそういう街っていうイノベーションシティーっ、うん、だ, だから、それ、もう秒でもうお願いしますってやらせてもらって、深、うん、センに行って、自宅探しから、オフィス探しから、学校探しから、全部自分でやって、うん、で市場開拓みたいな感じです、この会社の。うん、やらせてもらいながら、夜間でプログラミング学校通って、うん、で土日はメッセ絶対やってるから、うん メッセージってちょっと顔知ってもらってと か,、うん、なんかいろんなプロダクト見たり、うん、人と交流したりやって、うん、で、まあ、結局プログラミング僕合ってないなと思ったんですよね、うん、学んでる最中に、うん、わ俺これなんだろうな今プログラミングってすごい、うん、なんだろう職位として高いじゃないですか、うんねね、注目度も、ね、だ俺はなんか合わないなって正直、うん、なって、まあ、一応そこ学校ずっと通い続けて卒業もしたんですけど、うんうんうんうん、結局 なんだろう自分で何かやりたいっていうところは19の時とかあって、うん、上海初めて見た時から中国人やべえなってなって、うん、中国人の華僑のとかいるじゃないですか、うん、日本に住んでる人たち、うんうん、もうすごかったんですけど、うん、何がすごいかって僕のルーツと比べちゃうんですよね、うん、一番最初、うん、在日コリアンと中国から渡ってきた華僑、うん、成功率って絶対華僑の方が上なんですよあそうなんだもちろん在日コリアンいろんな企業ありますけど ただやっぱり賢く生きてるとかる、ね、コネクションだったり骨で生きてるところがすごい多くてめちゃくちゃいいな全員、うんうん、全日コリアンってなんか僕の印象は僕のルーツだけど、うん、なんかひがみがあったりーすげえコミュニティ狭くて な,、ね、なんだろうデュステルドルフの日本人社会みたい な, なるほど、ね、マジでなるほど、ね、そんな感じだからる、ねうん、僕は正直居心地が良くない、うん、好きだけどなるほど、ね ジュン君が日本で育った環境っていうのはどんな感じだった の,、はい、あのさっきの話では、はい、あの在日コリアンで育ったっていう感じだったので、はい、その時の話をちょっとしてほしいんだけどそうですねなんで僕が日本で生まれたかっていうと韓国国籍なんですよね国籍で名前も二つあって韓国名と日本名がいて、うんえー、でおじいちゃんが、えっと、韓国から日本に渡ってきたんですけど三代目だじゃんそう三代目なるほど、うん、で えっとね、日本の、韓国が日本の植民地だった時の後、うん、韓国が解放された後に、うん、おじいちゃん、あの、医者だったんですよ、ねえー。で、仕事と、あと、えっと、勉強のために日本に来るって言って、うん、日本にいらしたんだけど、うん、で、そのまま、まあ、医者を辞めて、で、教師になったりしてて、えー、なんだ在日コリアンの学校があるんですよね。うん、朝鮮学校って言うんですけど、うん そういったところの教師もしてて、うん、校長先生とかやってて、うん、でえっと僕の父が生まれ母と出会い、うん、僕が生まれるみたいな感じなんですけど、うん、結構ねその朝鮮学校に通ってることは僕はすごい良かったなんだろう、うん、自分のルーツを知れるし、うん、まあいいことがいっぱいあったんだけど。うん やっぱりなな、んだろうな右翼左翼とかもいるし、うんうんうんうん、そういうちっちゃい差別とかは結構感じながら生きてたか な, な, るほどなんか学校授業してるときにそれこそ在日コリアンは本国へ帰れみたい な,、えー、なやられたりとかもう結構あるあるで頻繁で、えー、あとバッと思ったおっさんがトイレにいてみたいな。ジでそうで女の子を 学校行く途中で襲われたりとかだから結構みんなで守りましょうみたいな女の子絶対家に返してあげましょうみたいなその時からやっててひどい話や、ね、だ結構ね差別は多かったサッカーしてる時も、もうそれこそ今うちで、ね、ネタになってるけどキムチくせえとか<笑><笑>ええー、言われるれキムチくせえって俺が初めてレッドカードもらった時それなんですよねマジで キ, ムキムチくせえって言われてで僕ヘディングかかましちゃっ て, <笑>ゃてそれでレッドカードもらってああサッカー協会結局うちらが 物申して、いやいやいや、おかしいですよねああああああそれも物事になったんですけど、えー、結構そういう中で生きてきたからこそすごいな、ね、自分のルーツ知れてよかったし芯強くなってよかったなっていうのも思うし、うん、国外に出てなんだろう、うん、あの受け入れる包容力っていうかは、うんうん、めちゃくちゃある本に育っててもらえたなってい思います ね, ね、うん、まあ、じゅんくんはそのほほ普通の僕もそうだけど僕みたいな日本人の として日本でその母国として本当に母国として育ったわけではなくて、うん、でそのまあ日本にいながら日本で育っ生まれ育ったんだけどそれの中でもその差別をちょっとした差別を受けてきて育ってるからそのなんて言ううだろうな外国人としての気持ちじゃないけどその他人の気持ちとかもよくわかるだろうしそうやって育って。 って、来たのはね、大きかったんじゃないかなって、僕も他から見て思うし、うん、人種差別の話になっちゃうけど、あの、日本人は、その、人種差別がすごく人事みたいなのはあるのかなって、ちょっと僕の中で思ってて、うん、やっぱりそういうね、その、淳くんが実際に肌で受けてきた、そういう話を聞くと、うん、ね、一言では、日本でも人事ではないなって思うし、うん、まだ少なからずそういうのは必ず日本に、日本でもあると思うので、 いやあの外国人が増えてきたとはいえだからそういうのはあのーね、この動画を見てきっかけとなってそうやって捉えてくれる人が一人でも多かったらいいなって僕は思います、はい、ドイツに来てから の,、うん、あのここまでの流れを話してください、はいえっと、ドイツに来たのがえっとセンさっきの中国のシェンセンのミッションが終わって、はいはい、でそこから えっと、東南アジアとかちょっと回ってたんですよねはいで当時深センで、えっと、ずっと授業やりたいなと思ってて深、はい、センでビジネスチャンス今回のドイツでやってるやつをつかみました、うん、でどこでやりましょうみたいなマーケットリサーチをしてるときに東南アジア慣れてたから、うん、とりあえず行ってみようって東南アジアで慣れてたのって生活であって、うん、ビジネスじゃないんですよねでその時に知ったのが東南アジアタイだったんですけどメインが、うんうんうん でそこで事業展開するにはめちゃくちゃ当たり風強いなと思って外人に対するあそうなんだ従業員こんだけ雇ってくださいオフィス絶対構えてくださいってなってる外国人ならとそうタイ人ではそうじゃないですよえ、ね、固定期めっちゃかかるんですよ数十万いくんですよね毎月外国人のだけでそう僕が聞いたのはその時なあの中国人深圳の兄貴深圳に兄貴がんでいるんですけど、うん、にタイにいるから知り合いがいるから繋つなげてもらって、うん、でその人にめちゃくちゃ世話になって、うん、いろいろ話聞いてて、うん まあ、会社投機とかもいろいろ見てもらったんですけど<咳>、うんうん、結局そうで、うん、う難しいってなって、うん、じゃ あ, あのマーケット変えようってな っ, ちゃった時に、うん、ドイツ行きたかったし一、うん、回行ってみようってここでああああああああでドイツに来る時にバンコク空港からああえっとねイスタンブール空港経由でディッセルドルフに入ったんですよああ最初一番最初ああああああでその時にイスタンブール空港でト ラ, ンあのなんだトランジット待ってたら、うん、めっちゃ聞き覚えのあるくしゃみが聞こえてくしゃみ そう、うん、<笑>めちゃくちゃ独特なのその人のくしゃみがなるほどねでパッて見たら日本であのフィリピン留学の前にお金試してた時の元同僚がいてえっ、ー、そんなことあるイ ス, イスタンブールですかそうイスタンブール空港でトルかのイスタンブールで元同僚と出会うそうなかなか彼がドイツにいるっていうのは知ってたでもの全然連絡取ってなかったから、うんうんうん、あえてしなくて、うん、なんならちょっと忘れしたぐらい、うん、でもくしゃみで思い出して、うん 何してんすかみたいになってすごいねじゃああの結局どっちも行き先デュセルっていうのが分かったんですよああそこででじゃあデュセル着いたらちょっとあのお茶でもしながら話させてくださいみたいなああ僕初めてドイツだからああ話してくださいみたいなああああやってたらフライトまさかの席隣でああマジでしかもコロナの時期じゃないから結構混んでるんですよ普通にああああああその中の席隣でうわああこれ 気持ち悪いぐらいの運命だなって。間違いないね。なんか、ビンビン感じたんですよ、そこで。間違いないね。デスティニーを。ああで、そう、いろいろ話しながら、俺、こうこうこうで、こうやって生きてきたんだけどなと、うんうん、こういうことがしたくて、今、ドイツに来てるんだよねっていう話したら、うん、じゃあ、面白いやついるから、紹介してやれよって言って、繋いでもらったのが、あの、1個前から2個前、1個前の動画の、まさと。ますぐね。であってっ、ねはい、そう、彼と会って。それで繋がったんだ。そう、彼が繋げてくれた感じで。はいはいはい、じゃあ、もう本当に運命的な出会いというか。 ビビンビンでしたねがっちりあったんだね、うん、そこでへえそんなことあるよだってドイツに行くのにトルコを経由してそのトルコを経由した時にえたまたま同じ昔の同僚と同じ飛行機の、うん、まさかの隣の席で同じドイツのデュッセルドルフに、うん、そんなことなかなかない、ね、しかもバンコクから行って、ね、イスタンブールで会う確率って相当低いじゃないですか本当だよね彼氏がどこからだったけど本当だよねすごいね なるほどね。じゃあ、そういう話を 聞, 聞くと、やっぱり運命ってね、真、う、実、ん、だろう得ないというか、うん、そうだね。じゃあ、今の、えっと、ドイツの、ドイツで、えっと、今は社長として、あの、マスクと一緒に会社をあの立てて、立ち上げてやってるんでね、はい、どんな会社かっていうのは、あの、聞いてもいいか。今はあの まさとも言ってましたけど、IoT っていう、インターネットオブセンクスのものが、えっと、すべてネットにつながる世界っていうものをコンセプトに、企業展開してて、で、今一番注力しているのは、えっと、スマートリテールっていうところ、小売業、小売革命っていうところで、うんうん、あの、簡単に言うと、無人コンビニみたいなイメージなんですけど、なるほどね。人々がキャッシュレスで、めちゃくちゃあの便利に、早く、うん、手軽に、うん いいものが買えます、うん、で何もしなくてあのもうお金も払う必要もないしそのまま持って行ってくださいみたいなうそういうソリューションだったりシステムっていうのをあのドイツに持ってきて展開していっというふうな感じですね、えー、今展開中ですけどすごいねそういうのはまだドイツにはないんだ全然うんなんか似たり来た似たり寄ったりあるんですけど、うんうん、なんだろうなちょっと惜しいなって感じでうちらの方が全然いいなっていうのがやっぱりあるんで、うんうんうんうん そう、最初からドイツに来たときずっとホテル暮らし1か月半ぐらいやってたんですけど、うん、最初来たときはね、本当に週末、開いてないっていうのを知らないから、お店がそうだ、日曜日はドイツは、えっと、全部閉まってるんだよねそう、えっと、スーパーだったりとか、服屋だったりとか、全部閉まってるんで、あの、開いてるのはえっと、コンビニって言ったらあれだけど、ね、あの、キオスクって言って、ちょっとした飲み物とか買えるようなところだったりとか日本のキオスクとかまだ違うそう だ,、ね、そうだよね、そうだよねち ょ,、まあ、ちょっと本当にちっちゃいコンビニみたいなんだよね。えー と、ガソリンンぐらいだねあいつのそう、そういうのも知らなかったもんそういうの知らなくて、うん、ホテル週末何も買ってないから、うん、最悪だみたいなホント最悪みたいな、うん、<笑>知らなかったらそうなるよねキヨスクでパンかじりながらね、うん、この冷たいパンっ て, <笑>ってなるよねって、うん、当時からめちゃくちゃ思ってたんですよ、うん、週末、まあ、めちゃくちゃいい文化だけど、うん、日曜日は働かない、うん、僕めっちゃ好きだった、うん、そしたうど、ん、それで経済になりたくていんだからすごいなと思うし、んうんうん、でもやっぱ不便なもんは不便だから、うん、そういったところにも このコンセプトめちゃくちゃって余るなと思って、うん な, ね、なんだろうそのドイツの文化は変えずに、うん、ドイツの週末をアップデート、うん、ドイツの小売り体験をアップデートしたいなっていうふうに思ってますね、うんうんうん、それを使ったら別にどあの人が働かなくても、えっと、利用者ユーザーは、えっと、便利なことが増えてくるんだもんねそう別にあの従業員とかは別に全く、ま、増えないとそうです えっとユーザーにとってのメリットが増えるだけでその働かなきゃいけない人とかは増えないとユーザーにとってももちろんめちゃくちゃ便利にお買い物できるし、うん、便利な体験もできるし、うんうん、販売側としても、うん、まあ、何もしなくても売り上げが立てるから、うんすごいね、本当にウィンウィンみたいな夢のような話だねなんかやっぱりその飲食だったり何のビジネスもするときってやっぱり絶対どうしても人件費ってかかるか、うんうん だよね、一番高いそうなんだよね、うん、でそういうシステムを入れたことで人件費がかからないでそういうビジネスができるっていうのは本当にこれから の, あの、ね、将来ね楽しみだなって僕も個人的に思います、うん、ドイツのこれからの未来だったりとか自分が変えていきたいなとかって思うこととかって、うん、まあ今話してもらったこともう一つだと思うんだけど、うん、もっと何かあったりするかな なんかやってきたりすとりあえず今そこしか見てないっていうのが僕の中での正直なところで、うんうんうんうん、早くそこをなんとかアップデートしたい な, 知ってもらいたいな結構いろいろまあマーケットリサーチとか調べたりするじゃないですか、うんうんうんうん、ドイツって僕すごいエコっていうエコ大国っていうイメージがあったんですけど WWF だったかなっていうところ機関の調査によると、うんうん、2018年のね ドイツフードロス率が世界5位なんですよね第5位へえー、知らなかったでエコのイメージとはかけ離れてる結果じゃないですか、うん、そうん、全然エコじゃないなそうで僕たち今住んでるここがドイツで、うん、トップええー、ダントツでトップケルンがケルンっていうよりは、うん、NRW あそうなんだへえー、ダントツでトップでそういうのも見ていろんななんだろうご飯とか食料が捨てられてる のに関わらずホームレスはめちゃくちゃいるし、うんうんうん、だったらもう捨てるんだったら捨てるのにもお金かかるしあ、うん、げちゃいよみたいな本当だよ、ね、安く販売しちゃえよみたいな、うん、学生もお金ないじゃないですか、うん、普通に、うんうん、それが欲しい人なん捨てるものが欲しい人なんかいくらでもいるわけだしねそ う, そ, うですそういうことです、うん、捨てるぐらいだったらあげちゃい精神、ねうんうん、でも普通じゃないですかこれ人間としてもったいないしもちろんもちろんうんなるほどねまずそこをだからクリアして、うん でドイツだけじゃなくてヨーロッパもやりたいしで、まあ、そこの次は今はまだ明確には答えは自分の中ではないけど、うんまあ、考えていってって感じになりますか ね, ねじゃあその潤君がこれから展開していこうと思ってるってか展開していってる事業とかそのシステムがはまればそういうのもどんどん問題もどんどん少なくなっていくし、うん、もうド イ, ツとかにドイツにとってもヨーロッパにとってもメリットしかないってい う, う、ね、もう本当にね未来があるビジネスだと思うから。 僕も本当に応援したいと思うし、ね、これからどんどん頑張ってほしいと思います。一緒に頑張りましょう。<笑><笑>これからドイツを変えていけるようにね、<笑>少しでもそう、アジアンパワーで。アジアンパワーで。ね日本人パワーではないけどね。差別じゃないけど。差別じゃない。差別じゃない。ないないない<笑>そうそうそう。<笑>いやいやいやじゃあ今後の潤くんが、まあ、ちょっと言ってくれてるんだけど、潤くんの今後の。 目標だったりとか夢だだっったたりとかあら教えてください夢夢ですか夢はね、仲間たちとハッピーに楽しく、まあ、忙しく生きることかな、僕、暇嫌いなんですよ、うん、基本的に。そうなんだ、何もしないことはなんだろう。例えばじゃあ、ミリオネになってずっと何もせずに暮らしますみたいな、うんうん、絶対できなくてな、何かしないと死んじゃう。うん ななんかなんかそうなんですよ暇が怖い、そうだからそういう人間だから、まあ、ずっと多分こうやって忙しく生きるし、うん、生きることを願ってるから、うん、でも、その中でやっぱ楽しくやりたいから、うん、そういった今ね、ねそれこそルモジョークもそうだし、うん、マサトもそうだし、うん、そういう仲間たちとずっと楽しく、うんまあ、成長しながら発展していけるのが僕の本望ですねねなるほど、ね、自分だけではなく仲間と一緒にと。 そうね自分だけでもやっぱ楽しくなさそ う, そうだ、ねうん、かっこいいねじゃあこれからみんなで一緒にドイツまずはドイツをそしてヨーロッパを変えていけるように頑張っていきましょう、うんはい、じゃあ今日はありがとうございましたン君ですありがとうございました